箱根来たたんだから温泉寄りたいよねなんかねさっきちらっと Google マップ休憩中に見てたら良さげなところがあったんだけども開いてんのかな 日帰り入浴はやってますかはいバイクなんですけど、はい、あのちょっとね貸し切り温泉に絞って探してたからなかなか見つからなかったんですけど一個ね良さげな温泉見つけて今電話でアポも取れたんで行ってみよう箱根大平台温泉っていう温泉街らしいです 寒くなってきたから温泉ちょうどいいな。 血をついたけど<笑>こういう段差本当トやだちょっと傾斜があるところで。 こんにちは。あ、先ほど電話したものです。はい。あ、あの砂利のところですよね。はい。はい。お一人様ですよね<笑>、はい。あ、そうです。じゃ、二千円と五十円、二千五十円。二千五十円、はい。でね、今ね、空いてるのはちょっと今露店がね、入ってしまってて、はい。あのうちのこ の, のあれが二つ空いてますけど、岩ブロット、ミシュラ。 やっぱ温泉だわあっち あ、そうですね気をつけて帰ります<笑>はいありがとうございましたよいしょ じんまるした旅館だったんだけどねあのおかみさんがすごいアットホームな感じで笑顔で迎えてくれましたであとねすごい清潔だったすごい綺麗にしてあって、うん、気持ちよく入れましたねで私の大好きなナトリウム塩化物線でした温泉上がった後に保湿剤がいらないくらい、ね、肌が潤 う, う上に保温効果がすごく高いので火星を受けて走るライターには 持ってこいな温泉です無色透明特に匂いもなし癖のないサラサラとしたお湯でした1回貸し切りで1時間2000円というと、うん、ちょっと高く感じるかもしれないけど箱根エリアだとまだ妥当かなむしろちょっと安いかなぐらいな感じですよねでも温泉はいいよな じゃあ帰ろうかな、もう。四時三時半。うん。さじゃあ高速に乗れますかね。でもね、今日は本当天気に恵まれて。 午前中は富士山もバッチリ見えたし最高でしたね、うん、では自宅まであとまだ百数十キロありますが休憩取りながらゆっくり帰りますではでは今日はこの辺でバイバーイ